三ヶ浜でよさこい活動してます月読みと申します、えー。本日ちょっと出れませんのであのスタッフとして参加させていただきます。えー、今日は皆さんと ど, どうぞよろしくお願いします。さあ、まずは1チーム目ですね。舞桜の皆さん、どうぞ。あ地域、あ MC の方とじゃあ一緒に。どうぞ。舞桜の皆さん、はい。 ちょっと待ってくださいね。準備で今出てますから。<笑>さあどうぞよろしくお願いします。<笑>あら小さい子もはじめまして。<笑>一大と生がね大きくなると思います。<笑>はい。 はい、じゃあなんちゃいでちゅかーあ10か月ですねまだ10か月で踊るんですねさあどうぞ MC しゃべりますかあっ準備のはいじゃしゃべりましょうさあさあどこからまずどこから来たかはいどこから来ましたか 涌谷町から。はい、涌谷町から来ていただきました。わかりますかね。涌、は、谷、い、町皆さんわかりますよね。同じ県内ですからね。はい。今日は新曲発表させて。はい、新曲、はい。DRM なんです。は。みなさんすごいですね。ええ。よさこい関係者の方もですね。皆さん見て応援していただきます。さあ。踊り子さんたち。あ、ごめんなさい。最初。にっこうすね。 えー、新曲新曲ですね素晴らしいですねこのコロナの中新曲をいいですかじゃあはい行きますよはいさあ準備の方はよろしいでしょうか、はい、では一発目、はい、ま だ, え ま, だまだですねどうぞ、はい、皆さんこんにちは祭り涌谷さん舞桜です、えー、私たち舞桜は涌谷城を拠点に活動しているチームです 今日演舞させていただきます、えー、オンラインでの新曲発表で今日が初めてのリアル演舞となります今日参加できないメンバーの思いを胸にそして初心の気持ちを新たにこの場所で踊らせていただけることに感謝してメンバー全員一生懸命演舞しますので最後までご声援のほどよろしくお願いしますさあ舞桜といえば山の叫びというものがありまして 私が山の叫びーと言いましたら先にメンバーが「ー!」と言いますので皆様からの大きい山彦を帰ってくることを期待しておりますそれでは参ります口の前に大きな三角おにぎり作っていいですかいいですか行くよ山の ありがとうございます。久しぶりに暖かいですね。山見子嬉しいです。これで皆様も前桜の一員でございます。それでは演舞させていただきます。最後まで5 0 0円のほどよろしくお願いします。